これ あ, あんまりね、休みなんて、なんか、しっり働きませんから、なんこう適当な時間に、あちなみにもうね、この、ああいうふうな、シャッター、こなちのかこれシャッターが入るようになってますから、シャッターね。はい よしあまあ、こんな感じだねちょっとちょっと本気出してきた感があるよねちょっとやる気出してきた台風も、まあこうじゃないとな台風も雨もいるし いるから俺半導体作るってときまあ雨もっけずれないと困るってわけよ、うん、よし、うん、ライフで行ってくなんも、ね、そういうんじゃないけどじゃあんまなっかったってねヘルメットがいいメットもこの雨がさとかね使えねえから何か飛、ね、んできた時にも 何で風でバッと飛んできたとかて大変だからね頭は守る風はそれほどでもないな水こうなってるしねっまあ雨もこんな感じで入っていくから見ていただいたらわかるかこのねこ の, この木はとにかく強いこの木は風が吹いてもねも倒れない よいいことをしょ。 大啊去做对对对做事嗯对对对对在在对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对 スマホ忘れたから1回戻る1回戻って部屋からスマホ取ってきてる間皆さんは皆さんは台風台風外境台風の状況でもちょっとこの風に揺れまくる木でも見ながらあこんなぐらい風吹いてるんだなっていう気なの見といてください見えねえな。 もう早見え ちょっと気付けていかんとはしませんな。 スマホでね、QR コードを、こう、用取る。もう QR コードじゃなくてもいいんだけど、その、こちらのそのコロナ対策の当局に、その、各自スマホで、私はここに来ましたよ、的な、こう、ね、そうそうそうそうスマホを取って、 スマホに乗れてるからはい OK いったはいははいい送信してください OK 送信はい 呃在外面去买东西还好吗还好那应该是两三个小时以后台风更兼严重的。哦那好那。我话就比较嚴重哦好好好好好。后就陪我陪我陪好好好陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我陪我 じゃあまあちょっと買い物行きますかねあなたはシャが少し濡れるからあれだね終わった後には昼からえぐいことになるって話だ昼からえぐいことになるから火を食べるとはしていきましょう。ただ当たり前がここで来てる Searching for satellite. Hey. Satellite search complete. よーし一応車も通ってるしね。 もうさすがにね危ないから変なとこ行かないからもうそこのこのまっすぐの通り行って勝手 なんか揚増水してるからですごい増水してる要素をとりに行って落ちて死ぬとかもそうなんだよ、ね、NG だから、うん、直接もう。 設備。 行ってまいりますよし、はい、まあねそれほどでもまだそれほどでもないまだそれほどでもないまだそれほどでもないと安心しきってるとやられるのでまあその注意は怠りませんがで、まあベーグル買ってこのはい、これねジャワカレーってこれジャワってこれ 爪って書いて赤ちゃんのあれだからあっとこのネギネギ味ネギ味香り調まあこれあったらね午後ずっとあの研究室に閉じ込められててもまあやり過ごせます、うんあるかね、よしじゃあ帰ろ帰るよよっこだぜ<笑> Thank、mm -hmm. you. 絶いいね。 じゃはい今は上がってない状態はいは い, い, いちょっとガクガクしたねはいよいしょゆっくりせ、はい、はいはいはいは風が少しありますがはいガクガクしてるよちょっとガクガクしたね風はちょっとあるけど。 とことちょっといかれるはいあ中庭の木もまあそんなもんだ柚子があの柚子が確実にボトって落ちるんだろうなはい、まあ、ここもこういうこういう空間にね物を置くと絶対危ないから全て中にしまってありますそして 非接触のでもあるんだけど<笑>いいはいまあそんな感じですね今回は。<音楽>